2019年のシゲル軍団私神のインクの期待度1位はこの馬ですインンクチャンネルはい皆さんこんにちは今回は「2019年シゲル軍団ベスト5」ということで私神のインクが期待しているシゲルを紹介していきますしげる軍団といえば魚動物 野菜シリーズなどがありましたが宝石シリーズだった2018年の2歳世代からは桜花賞2着のしげるピンクダイヤが登場しましたよね今年は全体星シリーズそれでは早速ランキングの方に行ってみましょうインクチャンネル第5位シゲル海王星いとこに有馬記念を制した祭りだごっこがいる血統ですが。 こここの馬の馬すすごいいところはこれだけじゃないんです父ゴールドシップ母の父ザッツザプレンティ母の兄成田トップロードこの3頭全てが菊花賞馬なんですシゲルめっちゃ菊花賞この馬にはぜひ菊花賞に出てほしいですね第4位シゲル天皇星こちらは天下のノーザンファーム生産馬。 令和の代替わりの年に「天王星」と名付けられているあたり期待されているのではと勘ぐってしまいますね決闘的には母の兄が G2 金庫賞を勝ったミトラ、近親に二冠馬の名将サムソンもいるんですね父母の父ともに NHK マイルカップの勝ち馬ということでマイル戦線での活躍に期待したいですね第3位 シゲルフォボスお母さんは未勝利だったようですがおばあちゃんは G2 勝ちひいおばあちゃんはイギリスウォークスの3着馬そして父が大和メジャーで母の父がイギリスダービー馬という決闘は桜花賞で2着だったしげるピンクダイヤと同じ構成なんですこれもまた楽しみですね第2位しげタイタンお父さんのマジェスティック・ウォリアーは ダート G1 は、ね、お母さんの家系を調べると4代前の母がアイルランドオークスバ一族にはケンタッキーダービーなど g 1を4勝したサンダーガルチがいる血統ですね。厩舎の話によると水準以上の能力があってスタートも練習を積んで速くなったし期待しているそう6月22日 阪神芝 1200m の新馬戦でデビューして果敢に逃げて4着でしたやはり決闘的にはダートでの走りを見てみたいですねそしていよいよ第1位の発表です2019年の「シゲる軍団」私神のインクの北への1位はこの馬ですしげる地球やっぱり地球が一番 セールで3240万という高額だったことや「地球」というネーミングからも期待の高さがうかがえますねお母さんのアンシェルブルーはカレンちゃんが勝った阪神牝馬ステークスで2着だったり G1 ビクトリアマイルで5着など重賞でも活躍した実績馬でしたそのお母さんの家系がものすごくてタドラーズウェルズやヌレイエフといった 世界的なな名手ボバと同じ一族になるんですねこちらも旧社の話によると能力はありそうなのでじっくり調整して秋の東京開催あたりでのデビューを目指すようです今からデビューの日が待ち遠しいですねきっと活躍してくれるはずインクチャンネルというわけで「2019年しげる軍団ベスト5」をお送りしました いかがだったでしょうか地球には期待してますあ、それとシゲル診断メーカーなるものを作ったので暇な時に遊んでみてください URL は概要欄に貼っておきますね最後に一言シゲル、がんれ